曲はガルコバナでございます高知のよそこい祭りは8月9日の前夜祭に始まり10日11日の本祭12日の全国大会の4日間で開催されますその全国大会へ県外から参加している踊り子の皆様に高知ならではの満足感とお祭りを楽しんでいただけるようにと 2009年に制作されたのが、ナルコバナです。追手筋パレードでは、1500名以上の踊り子たちによる総踊りが繰り広げられます。そんなコーチの総踊りの曲、ナルコバナを披露させていただきます。 信じてみた島ももスルスルる。 「あてをしようあてが」「このしようあらう Thank you. I'm y o u a n e so proud e so so s a しおりゃしおりゃしおりゃしお